あ皆さん、こんにちは。えー、本日はお暑い中、お忙しい中、ご参加いただきまして、ありがとうございます。えー、NBDC で献金しております、三橋と申します。えー 私はあの統合バーというですねあの人のゲノム多型のデータ統合データベースの開発と運用しておりますで今回の発表はその統合バーの宣伝も十分に兼ねているんですけども、まあ、統合バーっていうのは国内外のゲノム多型のデータベースを統合して、まあ、なるだけ使いやすくしようと、まあ、試みているデータベースですので、まあ、その統合されている対象のデータベースについてもあの、えー、紹介したいと思っております。 でまあ、最初にあの釈迦に説法ですがこれらのデータベースは全て研究用途ですので、まあ、診断とかには使えないということをご承知いただければと思います。で最初に多型バリアントっていうまあ言葉これも皆さんよくご存知だと思うんですが、まあ、いわゆるゲノムにおいてですね標準の配列と異なる塩基配列のことをバリアントといいますいわゆる個人差の部分です。である集団の中でそういった個人差ある部分が 1% 以上あるようなものをまあ 多形ポリモルフィズムといいますでまあそれ頻度の少ないものも含めて、まあ、一般にバリアントと呼んでますで今日はちょっとバリアントと多型っていうのを、まあ、一色単にちょっと扱いますので多型といったりバリアントといったりするかもしれませんで、えーまあ、あのこれもセントラルドグマということで、まあ、ものすごく皆さんご存知のことですが、まあ、ゲノムの情報をもとにトランスクトープロテオムというふうにタンパクができて、まあ、それが複雑に絡み合ってですねいろんな生物の形質ですね病気にかかりやすいとか 薬にに効効ききやすい効きにくいくととか あ, と携帯、まあ具体的には例えば耳あかがです、ね、乾燥してる人がいたり、えーえー、湿ってる人がいたりとか、まあ、お酒を飲むと顔が赤くなる人強い人弱い人といった、まあ、こういった違いが出てくるわけですけども、まあ、こういった形質とその、えー、バリアント多型、えー、との関連を、まあえー、と基礎研究をやってる人というのは、まあえー、よく調べてるわけです。 そういう意味で、えっ、ー、と、まあこのバリアントのデータというのはゲノムと形質とのまあ関連を明らかにする上で非常に重要な基礎データであります。まあ、ですので、えー、これを集めていくデータベースを作っていくということも非常に重要だということをお分かりいただけるんじゃないかと思います。で、えー、次にまあバリアントにはどんな種類があるか。これもまあものすごく基本的なことですが、まあ一番多いバリアントは一円機の多形ですね。で、個人当たり数百万あると言われています。 でえーっとまあ、こういった標準の DNA の中からです、ね、1文字だけ別の文字に変わっちゃう例えばこの例ですとこの18番目の G が T に変わったといったこういった多形のことを、まあ、SNP とか SNV とバリアントの場合 V と呼びますで次に多いのがまあ挿入デリーションということで1文字置換するんではなくて例えばインサーションのレースと標準配列に対してこの赤い部分がまあ余分な配列がまあ挿入された。 デリーションの場合はな、えー、くなってしまった欠失してしまったっていうような、えー、多型も、えー、かなり多く見られますで、まあ、これらを集めあまとめてですねインデルと呼んだりしておりますでこれは長さが比較的短いものなんですが、まあ、長いものをですね構造多型ストラクチャルバリアントと呼んでますでこの式位置っていうのはあまりあのちゃんとした定義が あるとは言えないんですだいたいデータベースなんかを見てると50ベースペア前後でで、えー、長いいものは構造多形と言われてるようですで、まあ、種類としてはさっき紹介したまあ挿入、えー、デリーションインサーションのほかにですね配列が逆になってしまうインバージョンとか、えー、同じ領域がまあ重複してしまうデュプリケーションっていうのもあります。で、えー、デリーションとデュプリケーション合わせてですねコピーナンバーバリエーション、えー、CNV と言ったりもします。 で残念ながらちょっと今回この長い構造多径に関してはちょっと対象外とさせていただきますあの短いバリアントの説明を今回はさせていただきたいと思います。 で、次にですね。バリアントのまあ、えー、頻度と形質の関係ということで、まあ、よく言われているのは、コモンディジーズ、コモンバリアント仮説というのがあります。これはどういうことかというと、あのこの下の絵を見ていただくと、えー、縦軸にですね、えー、あるアレルがどれだけ疾患に効果を及ぼすかという効果量を縦軸にとります。で、横軸に、えー、各バリアントの頻度を取りますと。と、えー レアディジーズコモンディジーズですねありふれた病気というのはアリル1個1個のですね疾患に寄与するその効果量というのは少ないんですねですけどもそれに関与するバリアントの量は多いとですので一つのバリアントで病気が決まるわけではなくて複数のバリアント単位誌で病気が決まるというふうに言われています。 でその対極にあるのが、まあ、レアディジーズでまれ、あえー、な病気なんですけどこちらはですねけでこういうもののバリアントの頻度が低いかといいますともしレアバリアントというのは一つのバリアントがあると、まあ、それがものすごく致死性が高いわけですのでそういったバリアントっていうのは選択圧がかかってあの子孫を残すことができません。でですののどううしてもレアアバリアントというのは、えー 稀なえっと病気というのはえっとバリアントの頻度も低くなってしまうというのがまあ直感的な理解になると思います。でし薬剤に対する感受性っていうのはちょうどコモンディジーズとレアディジーズの間ぐらいの頻度とまあ効果量があると思っていただければいいかと思います。で次にですねまあ疾患と関連する遺伝子をまあどうやって検同定するかっていうまあ研究の概要なんですけども、えー、まあありふれた疾患と気象疾患でまあ。えー なんですけどもいずれの場合もですねまずもちろんあの健常の方と疾患罹患した方の DNA を抽出して、まあ、ゲノムシーケンスを決めてです、ね、あのバリアントの部分を特定します。 で、えー、健常人と罹患した人のバリアントを比較してですね、えー、どのバリアントが罹患した人に多く集積しているかっていう要するに健常人と、えー、罹患した人のバリアントのその頻度の違いっていうのを調べまして、まあそういった違いのあるところが疾患と関係があるだろうというふうにしてまあ疾患関連遺伝子をまあ同定していくわけです。そのときですね、ありふれた疾患っていうのは先ほどのコモンディジーズコモンバリアント仮説でですね、ありふれた疾患を探索する場合にはえっ、ー、と頻度の低いバリアントっていうのは まあ、探索の対象から外されることが多いですで逆にレ、えー、リアディジーズの場合は、まあ、コ顧問なバリアントを、えー、探索から外すことが多いというわけですですのでまあ、頻度のデータベースの非常にこういった探索をする場合に非常に重要になってきます でまたです、ね、トリオ解析という方法もありまして、えー、これは疾患を発症している人と発症していない、まあ、血縁の、まあ、父母の3人ですねでの、えー、バリアントを比較して、まあ、発症者にしかないバリアントを探すことによって、えーまあ、そういったものがこの発症の原因となっているバリアントであろうというふうに、えーまあ、推定していくわけです。えー まあ、いずれの場合でもです、ね、あの先ほど言いましたように一般集団のバリアント標本というのはまあこういった探査から外すっていうためのまあ基礎的情報として非常に重要であるということになります。で次はまあこういったバリアントを、まあえーと 検出するプラットフォームのまあがまあ、どんどん進化してきているという話です。ね、えー、昔はサンガ神経サーでまあ、読んでいたものが、えー、ある時からまあスニップチップによってまあ、数十万箇所のジェノタイプ情報ですね。まあいわゆ父方由来と母方由来の、えー、アレルの組み合わせをジェノタイプといいますけどもそれをまあチップで簡便にまあ、読むような。 ことができきるようになってきたとで、えー、数年前からは、まあ、次世代シーケンサー、まあ、例えばイルミナのようなショートリードのシーケンサーを使って、えー、エクソームの全部をシーケンスしてしまったり、まあ、あるところではゲノム全部をシーケンスしてしまって、えー、ジェノタイプ情報やハプロタイプですねハプロタイプというのは、まあえー、同じ親から来た、えー、アレルの並びですねを、まあ、読むことができるようになってきました。で最近ではど、まあえー、どんどんリードの長長さが長くなってていきまして、えー えー、まあさっき言いました長い多形ですね構造多形のようなものも、まあ、検出できるようになってきましたということで、まあ、ここまでが、えー、と基本的な、えー、とイントロになるんですけども、まあ、ここから、えーとえー、各データベースを紹介していきたいというふうに思いますまずは、えー、と DBSNIP ですで DBSNIP というのは、えー、NCBI が米国の NCBI が運営しているデータベースですでまあ この特徴としては、えー、とレポジトリということで、まあ、世界中でいろいろなバリアントがディスカバリーされるわけですけれどもそれをまあ研究者の人が DBSNP に登録していって、まあ、どんどんデータが集まってできているデータベースです。で、えー、バリアントをですね、えー、サブミット、まあ、提出しますと、えー、SS 番号というのがそのバリアントに付与されます。で、まあ、世界中からですね同じバリアントに関していろんな、えー、とサブミッションが起きますので NCBI の方でその えー、複数同じ、えー、とバリアントに関するサブミッションをまとめてですね、えー、RS 番号 RefSNP 番号というのを、まあ、付与します で, ですので DBSNP であるバリアントを参照する場合にはこの RS 番号という ID を、まあ、使って、えーとえー、スニップを識別していますですのでこの RS 番号とは非常に重要になります でえー、さっきも言いましたように、えー、50ベース以下の多形が基本的には d b スリップに入っています。でストラクチャルバリアントの方は、えー、同じ NCBI が運用している d b バーというデータベースに入っています。 でとにかく、えー、と一番数の多いバリアントのデータベースですので、えー、6億バリアントありますけども、まあ、あの世界のどこかで多形が見つかってるんじゃないかなっていうのを、えー、とりあえず調べるのに非 常, 非常に有用なデータベースになります。ですがやはりあのどうしても欧米のデータが多いですのでやはりアジア人とか日本人のデータが入ってないこともありますので、まあ、ここに入ってないからといって、まあ自分が、えー、とタイピングしたデータが、えー、ディスカバリーしたバリアントが、まあ、あの間違いであるっていう とも限らないというふうにも思っていただければと思います。未登録のバリアントもいっぱいあるということです。でえっ、ー、と次から D. B. スニップの画面と操作ですけれども、えー、まあ検索エンジンとかですね。D. B. スニップ N. C. B. I. とい う, ようなキーワードをまあ入れていただきますと、えっ、ー、とトップに。トップのエントリーをクリックしていきますと、こういった D. B. スニップのトップの画面が出てまいります。 でまあ、ここで調べたい内容をまあここにキーワードで入れるんですけども、まあ、何でも入れられることはできるんですが何入れたらいいかちょっとわからないのでそういった場合にはここの「advanced」というチェックをしてくださいそうしますとこういった画面が出てきましてどういったフィールドを検索するかというのが検索することがあの選択することができますでそれのフィールドに対して キーワーワドを追加していくことができますで何もしないとオールフィールドっていう全部のフィールドを検索するというモードになります。 でえー、と具体例として、えー、と PDCD1 というキーワードと、まあ、スペースを入れてさっき言った RS 番号の一つですねこの RS11568821 というのを例えば入れてい た, いただきますそうしますとこういう画面があの検索結果が出てきますで右側に検索式っていうのは、えー、出てきましてこれはどういう意味かというと PDCD1 というキーワードをすべてのフィールドオールフィールドで検索しているとで同じように RS 番号もオールフィールドで検索してそれがアン条件ですね両方の条件を満たす例、えー レコードだけがヒットしてくるということを意味しています。でこちらにですね過去の検索履歴が出てきます。で過去に入れたキーワードが出てきまして今入れたキーワードがここに出てきましてで件数が2番二件というふうに出てまいります。でまあこれブラウザーを落とさない限りはあの履歴が残っているということになります。でこの中身が、えー、まあ、検索結果になるわけですけども、えー、詳細を見てみるためにまあこの中を まあ、ここにも大体概要は表示されてるんですが詳細を見るためにはこの RS のこのリンクをクリックしていただきます。そうしますと、まあ、こういった画面が出てきましてこれがその RS11568821 に関するまあエントリーになります。でここののの左側の下のとろろにいろんな、えっと メニューがありまして、えー、それぞれ切り替えることによって表示されるデータが変わります。で、一番上のバリアントディテールズ今表示されているところですね。それは参照配列ごとの位置ということで、ま あ, あのバリアントというのはある先に、えー、いませんは参照配列との違いを示してますので、その参照配列 の何番目にあるかということをま示しているのはこのデータになります。これが反参照配列のアクセッション番号でこの場所の C が T に変わっているという意味をま表しています。で参照配列というのはいくつもありますのでま参照配列ごとにまあスニップの表記も違ってまいります。で二番目のクリニカルシグニファンスというのはこれはえっと形質とかいわゆる疾患とのとこのバリアントの関係をま表した情報になります。 えー、そっかちょっとこれ見えないですけどもでクリンカーシグニフカンスというのはですね、えっと、クリンバーというデータベースこれも NCBI が作っているデータベースがあるんですけども、まあ、その、えー、NCBI の中にクリンジェンという、まあ、そういった、えー、とバリアントと、えー、疾患の関係をですね、えー このバリっていうのを判定するまあ委員会専門者が専門の研究者が集まった委員会クリンジェンがありましてまあそこでえこのバリアントに対するえ臨床的意義英語でいうとクリニカルシ義ニ関ンスというのを つ, つけておりますでその情報がまあここをクリックするとまあ見られるようになってますのでえバリアントと疾患の関係を知りたい人はまあここを見ていただくのがいいかと思いますでフリー検ンはさっき言ったようにまあいろんな集団での頻度の情報が出てきますあとサブミッターがどんな情報を、え、ー サミッションしたかというその提出した時の情報も見ることができます。あとは文献なんかも見ることができるようになっています。あと古い形式もありまして、えー、古い形式こういったこれが実は以前の形式だったんですけどまあ今の方が結構すっきりして見やすいと思いますのであまりこの画面を見ることはないんじゃないかと思います。えー、次にですね、えー dbSNP で遺伝子名だけを、えー、とキーワードにして入れてみますで。pdcd1 という遺伝子を入れていただきますと、まあ、こういった、えー、検索結果が出てきまして検索結果3020と出てきます。でこれはですねこの、えー、と遺伝子に3020個バリアントがあるという意味になります。で、えー、これが検索結果ですがここに GeneView という、えー、リンクがありますの、ね、でこの GeneView というのをクリックしていただきます。 そうします と,、えー、とこの CPDCD1 という遺伝子の上にどういうバリアントが載ってるかという、まあ、表形式でダーッと出てくるわけですけれども少しちょっと表形式だと見にくいかもしれませんのでそれをグラフィカルに見せるバリエーションビューワーというのがついてまして、まあ、ここをクリックしていただきますとバリエーションビューワーというのを見ることができます。でまあ、これはですね先ほど見ていただいたこのバリアントの表の上にですね ゲノムビビュューアーがくっついているようなビューアーですですのでここにあるバリアントがその遺伝子の構造上のどこにあるかっていうのがグラフィカルに出るようになっています。であとはフィルターもついてますのであの適当なフィルターでチェックしていただきますとここに表示されるバリアントが絞り込まれるということができます。あと情報としましてはいろんな頻度の情報も出てまいりますし文献のリンクなんかもあったりします。 えーまあ、これが大体 DBSNP の概要になりますけども、えー、あとですね、えー、自分のファイル、えー、とバリアントの情報なんかもアップロードしてこのバリアントビューアーの上に表示させることなんかもできますで次はですね、えーまあ、DBSNP 以外の窓、えー、と入り口からの利用方法について簡単に言います、えー、これ NCBI の本当のポータルサイトです、えー、この URL です、まあ、NCBI ってあと検索していただくと必ずこの ページが一番上に出てくると思いますけども、こここに例えば遺伝子名ですね。この場合 c i p 2 d 6という遺伝子名で検索していただきますと、まあ、こういったように、NB、NCBI の、まあ、いろんなデータベースがあるわけですけどそのデータベースのそれぞれにですね何件このキーワードでヒットしたかっていう、えー ヒット件数だけの画面が最初に出てきます。例えば、クリンバーだと70件ヒットしたとか、d b ニップだと3122件ヒットしたっていうようなことが分かります。あと、パブメドですね、文献なんかも何件ヒットしてるかっていうのも分かりますので、まあえーまあ、ここからですね、自分の、えー、と見たいデータベースをクリックしていただいて、どんどん詳細を見ていただくということができます。ということで、えー、とちょっとここでハンズオンに入りたいと思いますけども、えー、まず、 えー、この RS 番号ですね RS75961395 という、えー、このスニップと、まあ、関連が報告された形質は何でしょうかっていうのが1問目ですあとこのアレ、えー、バリアントのアレル頻度はどのようなプロジェクトから報告されてるでしょうかっていうのをちょっと調べてみてくださいで3番目が、えー、このバリアントはどのようなプラットフォーム、まあえー、と検出方法ですねで、えー、検出されたかっていうのを、えー、調べてみてください はい、それでは簡単に答え合わせしたいと思います。で、えー、っとまず、まあ、RS と関 連, され関連が報告された形質はということですけども、まあ、あの先ほどのページから言っていただいてもいいですし実はあの Google にですね RS 番号1番だけをキーワードサーチしますといきなりあの NCBI の新しい詳細画面が大体上に出てくることが多いです。でですので、まあえー Google に入れていただいてトップのエントリーをクリックしていただくとこの画面が出てきますで、えー、形質ですので先ほど言いましたように疾患との関連というのはクリニカルシンュニフィカスのタブをクリックしていただければと思いますでそこでまあクリンバーでパソジェニックと報告されているまあいくつかのディジーズが出てきますでこの場合はシスティックファイブロシスというの補正線維症と関連があるということが分かります で2番目ですけども、えー、とあり得る頻度はどのようなプロジェクトから報告されてるかということですがそれはあの先ほど言いましたようにフリーケンシーのタブをクリックしていただきますといろんなスタディですね、まあ、プロジェクトが出てまいりますでこのあ、えー、と紹介していきますあのノマドとかエグザックという、えー、ブロードがやってる、えー、プロジェクトで出てきた、えー、と頻度ですね、まあ、ポピュレーションごとにまあ頻度あとサンプルサイズですね非常に10万とか7万とかかなり大きなサイズの集団のまあ頻度が えー、登録されていることがわかります。いいでしょうか。で三番目ですが、えっ、ー、とどのようなプラットフォームで検知可能かということですが、これはまあプラットフォームというのは、まあその実際に、えー、このバリアントを報告した人がまあえっ、ー、と出しているデータですので、まあヒントとしてはサブミッションのところにあるだろうというのがまあなんとなくあのわかるのではないかと思います。でこのサブミッションのところを押していただくと、いろいろサブミッターの情報が登録されていて。えー まあ、同じイルミナってサブミッターが何回もサブミッションしてるんでサブミッション ID が何個も登録されてますがまあその一つをクリックしていただきますとそれぞれのサブミッションの時にまあ出したメタデータが表示されますでこの場合例えばここをクリックしますとえこれは実はカスタムアフィチップとえイルミナ m っていうえとサブミッターなんですけどまあえとアフィチップのカスタムでえカスタムしたアフィチップでまあタイピングしたということが分かりますよろしいでしょうか はい、じゃあ次のデータベースでいきたいと思いますで先ほどちょっと出てきました EXACTNOMAD というデータベースになります。 EXAC というのは EXAC と読みますけど EXOM アグリゲーションコンソーシアムというブロードが作っているデータベースそれの略称で EXAC と呼んでますで、えーまあ、あの世界中のですねいろんなゲノムシーケンスしたプロジェクトからですねをの、えー、シーケンスのデータを6万人分 EXOM 全 e クソ m をシーケンスした6万人分のデータを合わせて、えー、同じ、えー、プロトコルで再解析して、まあ、頻度を出したデータベースになります で日本人は7 6名しかありませんで。7つのポピュレーション、まあ、イーストエイジアンというポピュレーションはあるんですけど、えー、あまり多くないですが入ってます、まあ、ヨーロッパ人のポピュレーションが一番、えー、人数としては入ってますあと、まあ、シーケンさんで読んでますのでどのぐらいあのシーケンスが深く生まれてるかっていうカバレージの情報が、まあ、グラフィカルに表示されるような特徴がありますでエグザックの画面ですけども、えー、まあ 先ほどと同じように遺伝子であるとかトランスクリプトであるとか、まあ、バリアントの位置とかですね RS 番号とかそういったものでまあ検索できるようになっています。で EXAC、まあ、なんですけどもあのもう一つこの後に出てくる n o ノマドっていうデータベースが後継になってまして、まあ、あのノマドの方がさっき見ていただいたようにサンプルのサイズなんかも大きいですのであまり EXAC を えー、検索することはないのかなというふうに思いますので、まあ、ここはちょっと飛ばさせていただいて n o m a d の方で、えー、説明させていただきたいと思います。まあ、基本的に n o m a d も EXACT もインターフェースはほとんど同じです。 っとノマドですけどもこれはゲノムアグリゲーションデータベースというのの略ですでちょっと G はサイレントでノマドと呼んでいることが多いですこれも同じブロードが作ったデータベースで先ほどの EXAC の後継プロジェクトですで EXOM のデータも12万人と先ほどの6万人よりもだいぶ増えてるんですがプラスですね全ゲノムのシーケンスデータも入ってますでこの2つのデータはそれぞれ別々に入って頻度としては別々に計算されてますでさらに EXAC よりも ですね。いろんな集団で頻度が表示されます。例えば、えが、ー、んの部分を抜いた悲願部の、えー、集団だけのデータであるとか、精神疾患の人を除いた集団での頻度であるとか、そういったものも取得できるようになってます。で、先ほど言ってますように。db スニッパーですね。それぞれのサブミッターが。 それぞれの方チップでやったり NGS でやったりとかいうふうにそれぞれ別々の手法で解析してますけども NOMAD の場合は同じ NGS でシーケンスしてバリアント同じプロトコルで出してますので精度としては非常にいいというふうになります。 でこれが NOMAD の、えー、と画面ですけども先ほどの EXAC と似てましてキーワード1個だけ入れる画面が出てきてます、まあ、ここにですねまあエグザンプルありますけど遺伝子名であるとかバリアントのですねこれはリファレンスバリアント上の位置、えー、染色体 -1 であとリファレンスバレルアレルとオルタナティブアレルのこういうふうにハイフンでつないでいただいたもので検索することができますあとや RS 番号とか、まあ、よく皆さんご覧になる HGVS という記法も受け付けるようになってます でえー、とこれがです、ね、遺伝子で検索した場合です、ね、の画面になりますで。これがこの遺伝子の領域で、えーまあ、この黒い部分がエ ク, ソエクソンですね。ですのでこの青いのがエクソームの方のカバレッジを示しています。で緑の方がです、ね、ホールゲノムでのシーケンスのカバレッジを示しているという絵です。ですので、まあ、あのゲノムに関してはまんべんなく読まれているということはよくわかります。であと遺伝子の構造だったりあとこれはえっと 対応するクリンバーの情報ですね。なんでシグニガンスの高いものがまこう出てたりします。で、あとこれは頻度の分布なんかです。で、最後に一番下にですね、えっ、ー、とそれぞれバリアントの一個一個のエントリーがま表形式で出てまして、まあこの g というのはまゲノムの方のデータから特定されたバリアントであるということがわかります。で、あとまあ場所ですね、utr にあるとか、あとは頻度の情報がわかるようになっています。 で次はですね、えっと、特定のバリアントを絞り込んだですので先ほどこれですと、えっと、遺伝子を指定しましたのでこの中からどれか一つバリアントここをクリックしていただきますと一つのバリアントの詳細な画面に行くわけですけれどもそれの例がこれになります。でこれはこの一番染色体のこのポジションのリファレンス A が ACTG にまあ変わったと、まあ、インサーションの例になります。 でここに、まあえー、頻度が出ていったりしますで頻度の詳しいものがここに出てますでポピュレーションごとに出ていたり、えー、これイーストエイジャーのところ展開するともっとあの細かいものが出ますけどイーストエイジャーのところだけ展開しますと、まあ、こういうふうに、えー、国別になってますまあちょっとジャパニーズ非常に少ないっていうのはお分かりいただけるかと思いますあとまあ男女のでの集計情報とかも出てますでさらに、えーと さっきも言いましたようにノマド全体の集団であったりコントロールだけ選ぶとかキャンサーじゃない人だけとかそういったいろんな集団を選ぶことができますここを切り替えるとここの頻度の数字も変わるようになっています。ということでノマドについいてハ ン, ズオンをしたいと思います、えー、じゃあ最初の問題ですけど2番染色体のこの場所にはどのようなアリルが報告されているでしょうかということですね。 でこの竹が存在する遺伝子どんな遺伝子が載っているか調べてみてくださいであとは、えー、とこの RS 番号の、えー、バリアントですねこれが東アジアの集団において、まあ、男女にアリルの頻度差があるかということですねあと肥がんサンプルと 非, 非 神, 経神経疾患サンプルで、えー、アリルの頻度に差があるかというのを見てみてください、うん、で答え合わせさせていただきたいと思います 番目のです、ね、この場所にあるアレルはどんなアレルですかってちょっと「どんな」っていうのがどういう意味を指してるか分かりにくかったかもしれないですが、えー、実はよく見ていただきますと、えー、場所が同じでですね リファレンスアレルも同じなんだけどオルタナティブアレルが T の場合と C の場合と2種類あるっていうのが答えです。で頻度を見ていただくと明らかに C になっている方が多いのでこの1っていうのはひょっとすると何かのミスなのかもしれないんですけどもまあこうやってあの。 オルタナティバリューが2つ以上報告されている場合があるという例があるということを、まあ、あの知っていただきたくてこの問題を出しました。というのであのマルチアレルギーバリューであるというのが、えー、1つの、えー、これが答えになります。で 2番目ですけど、まあえーと、どんなこのバリアントがどの遺伝子の上に存在するかということですが、この詳細ページを見ていただいて、このアノテーションのところを見ていただきますと、ここにあの遺伝子のシンボルの名前が出てきます。で、PDCD1 という、えー、これ別名の方が有名で PD1 という遺伝子が、こちらが別名で、実はこちらがあの HGNC で正式に決められている名前です。で、これあのご存知の方が多いと思うんですが、あのえー、本庄タスク先生があの、えー、ノーベル賞を取られたとき、えー、に、 まあ、関係のある、えー、遺伝子ですね PD-1 こちらの名前がよく知られていると思うんですが正式名称は PDCD-1 ですでこの下にちなみにです、ね、この、えー、と遺伝子にいくつか、えー、トランスクリプトですね、えー、スプライシングバリアントが何個かありますので、まあ、そのこれに関しては、えー、といわゆるトランスクリプトが3種類あるということもここで分かるようになっていますので、まあ、ここをクリックしていただくとさらにトランスクリプトごとの詳細な、えー、と情報に行くことができます。 で3番目ですけどもこの RS1801133 は東アジア集団において男女の荒れる頻度に差があるかっていうことですけどもこれもあのポピュレーションフリーケンシスのところのイーストエイジアンのメールフィメールのところを見ていただければわかるかと思うんですけど、まあ、ほとんどこれ差がないということが分かります。 でえー、と同じ問題で、彼、え、岸、ー、サンプルと非神経サンプルの方ですけど、こちらもあの、えー、右上のですね、えーと、先ほど出した右上の、えー、ここですね、ここを切り替えていただいて、ここに表示される頻度の違いを見ていただければいいかと思うんですけども、えー、こちらも、えー、と調べていただきますと、まあ、トータルとイーストエイジアン、両方で見てみますと、まあ、それほど差がないということも、えー、こうやって比較することによって分かります。 よろしいでしょうかで次に、えー、っと JMOP と HGVD というデータベースを、えー、紹介します。でこちらはですね、えー、っと今まで海外のデータベースだったんですけどこの2つに関しては、まあ、日本で作られてる、まあ、一番有名なデータベースともいえます。 まず、えー、JMOP ですねジャパニーズマルティオミックス、えー、リファレンスパネルということでこれはあの東北メディカルメガバンク機構、まあ、あの東北大学ですねあの震災の後にできた、えー、あの組織でありますであの東北の方の住民コフォートを3500人の方の、まあえー、住民コフォートをやって、えー、全ゲノムのシーケンスを集めて、まあえー、そこから、まあ、バリアントを検出して、まあえー、頻度の情報に関してはあのオープンで。 公開しているものです個人ゲノムに関してはこちらの東北メディカルメガバンクの方にいわゆる申請を出して許可をされないと使えないというデータになっています。 でこれがまあオ、まあえー、ミックスのデータですのでプロテオムとかトランスクリプリットオムとかいろんなオミックスのデータがありますけどその一つに中に、まあ、ゲノム、えー、バリエーションのデータもありますのでここをクリックしていただきますそうするともう何回も同じような検索画面が出てきているのでもうあの見慣れてるかと思うんですけどこういう、えーとまあ、いわゆるですねゲノム上のポジションをですね特定するようなキーワードを入れていただくと。 いううのがもうミソですでここにグザンプルありますけども遺伝子名入れていただくとか RS 番号入れていただくとか、えーまあ、これこの場合ですねちょっとキーワードとリファレンス番あの RS 番号とリージョン入れるタブが違ってますのでそれぞれ切り替えないといけないんですけどもこれたまたま、えっと、遺伝子を入れる箱になってますがこの場合は遺伝子名を入れていただいて。 検索するとそうするとこの LDH2 上にあるバリアントがバーッと一覧が出てきますということで、まあ、あとはポジションであるとかどういうアレルであるとかですねアノテーションですねどういう遺伝子上の場所にあるかとかいったアノテーションがつきます。<笑>あ と,、えーっと 右側に頻度で、すねで。これが東北メディカルメガバンクでタイピングした 3,500 人分の頻度になります。で、全部のバリアントに対して頻度が分かっているわけじゃないわけですね。ということがわかります。で、こちらが NOMAD で報告されている頻度になります。こちらも結構穴が開いていることがよくわかります。で、あとですね、えー タンパク質の立体構造が分かっているものに関してはですねこのバリアントの場所をです、ね、この立体構造の上にマッピングして表示するっていう機能がありますまあオミックスということで、まあ、こういった機能も用意されています。で次に、えっと ヒューマン・ジェノム・バリエーション・データベース略して HGVD ってますがこちらは京都大学の方で作られたデータベースですこちらはエクソムの方で 1,208 名でスニップチップは 3,200 名ということでこちらは滋賀県の長浜市でこれも健常人ですね先ほどの東北メディカルメガバンクも健常人の方のコホ、えート研究から取られたサンプルが多いんですがこちらも長浜のサンプル 現状人のサンプルが中心になっていますということで、まあ、こちら も, あのもう、えー、と細かいところは省略しますが遺伝子名とか RS 番号とかそういうのが分かれば検索できるという仕組みになっています、えー、次に、ねえー、GBUS カタログということで、えー、とこれまでは、えー、とバリアントそのものの、えー、とデータベースを紹介してきましたけども、えー、バリアントと形質、えー、の間のです、ね、相関を調べた 相関を調べる方法としてゲノムワイドアソシエーションスタディというのがあるんですが、まあえー、とこのバリアントがこの病気と統計的に相関があったよというのを、まあえーまあ、調べるわけですけどその報告というのが、まあ、論文とかです、ね、データベースとかでいっぱいされてるわけです、まあ、特に論文でいっぱい紹介されてるわけですけどそれを一生懸命、えー、集めてきてデータベース化したものが、まあ、GBUS カタログですですので論文読まなくてもここを見れば GBUS の結果がいいっぱいあの分かりますよというサイトです。で今ま で,、えーとで これはですね、米国国立ヒトゲノム研究所ですね、NHGRI と EBI が共同でやっているデータベースです。もともと米国にあったものを、確か EBI の方に移したような経緯があるかと思います。で、ここに言ったように、今まで GBUS によって同定された形質と関連が報告された SNP を文献等からマニュアルキュレーションしてきて作ったデータベースです。でこれが、まあ、その トップページですけどもこちらも同じようにバリアントとか遺伝子とかそのゲノム上の位置を特定するキーワードとあとまあ疾患との関係が分かってますので疾患とそのバリアントのペアのデータベースだと思っていただければいいので疾患名で検索してもそれに関係のある GBUS の結果を見ることができます。でこののダイアグラムというのを、 ククリックしていただきますとこれがま あ, あのゲノムこれ一本一本染色体ですけども、まあ、ゲノムワイドにどういう形質に関してですこれ形質のグルーピングされたものですけど形質に関して の, そのアソシエーションがバリアントは分かっているかっていうのをこうマップしたものですね。ここんなにかかっているということうが分かります でえー、と例えば、えー、ブレストカルシノーマっていうこのエグザンプル入れていただきますとこのフェノタイプのサブグループが表示されまして、えー、実際それに対してこの形質と、えー、相関のあるアソシエーションのあるスニップが何個あって、えー、どういったどのぐらいの研究があってどのぐらいの論文が出てるかっていうのがスタディという数でまあ表示されます。 まあ、でさらに、えー、ここをクリックしていただきますとこの詳細を見ることができまして上がです、ね、関連解析の結果ということでこれ一行一行がバリアントのになってますでどのぐらいのピーチで、えー、優意さがあったかっていうことがわかりますであとまあ、えー、そうですねこの辺に、まあ、どういった形質とこのスニップが相関しているかっていうその形質の情報が出てたり、まあ、遺伝子の情報が出てたりします。ですね あとまあこちらがそのスタディの概要ということで、まあ、どういうジャーナルに報告されてたかとかいうようなことが、えー、と分かるようになっています。ということで、えー、とハンズオンの3回目ということで、えーまあ、この疾患ですねこのエストロジェン・レセプターネガティブ・ブレスト・キャンサーという、まあ、疾患名で報告された SNV と論文の数を調べてみてください。 あと、この遺伝子でえ関連が報告された形質とそのどんな集団で形質ーーなり頻度が報告されているかっていうのを GBUS カタログを見てえと調べてみてくださいそれではあの答え合わせしたいと思いますでまずですが最初の問題ですがえーまあこの疾患ですね関連が報告されている論文を調べましょうっていうことですがまあもう素直にキーワードで入れていただければえとそれにこの疾患に関するえスタディなりえアソシエーションの件数出てきます 一番最初に出てくる、えー、これですね。スニップスが大体アソシエーションですので150、えー、論文数スタディ数がまあ10だということがわかります。えー、次ですけれども、えー、この遺伝子ですね CYP2C9 と関連のあるケースを備集団を確認しましょうということで、えー、もう省略しせますがまあここにですねえっ、ー、と遺伝子名を入れていただいて、えー、クリックしていただくと最終的にこういう、えー ページに行くかと思いますでアソシエーションに関していろいろここに言いましたように形質トレートの情報が出てきますのでこの辺りを見ていただくと、まあ、こういった血圧です、ね、に関関すするるトレートととと係ががあるということが分かりますで集団の方ですがこちらはここに「スタディ・アソシエーション」っていうスタディっていう情報がありますのでこれをクリックしていただきますとどういう研究でこの結果が導き出されたかっていうメタデータが かりますでそれを見ていただきますと、まあ、最初に見つかったのがこういう集団で何人の人からを、えー、探索して分かったかっていうのが分かります。であとレプリケーションということで違う集団で調べるた、えー、研究に関しても、まあ、こういったメタ情報が分かるようになってます。はいで まあ、最, 後です最後ですけれども、えー、多系データベースの最後として、われわれの作っております統合バーというデータベース、簡単に作紹介させていただきます。えーすまあ、NBDC、JST、あとまああの共同研究先の DBCLS と一緒にまあえっと研究、あの開発をしております。 でえーとまあ、目的として2つありまして、えー、我々どもですね、えー、と2013年くらいからの人データベース NBC 人データベースという個人ゲノムの、えー レポジトリですねを、まあえー、運営してるんですけども、まあ、そちらは個人情報ということでなかなかあの概要なんかをチラ見することが難しいので、まあ、いわゆる個人情報なんかはです、ね、あのいわゆる加工して、えー、統計情報にして、まあ、あの公開することによって、まあ、どんなデータが入ってるかっていうことが、まあ、分かりやすくなったりするわけですけどもそれと同じようなことを、えー、統合バーではやりまして人、まあ、データベースどんな個人ゲノムのデータが入ってるのかっていうデータの概要を見せるために、まあ、この統合バーというのを 作りましたでもう一つはあの先ほども何回も紹介しましたように、まあ、いろんな国内外で頻度とかですね疾患との関連を集めたデータベースというのは山ほどあるわけですけども、まあ、そ今それぞれをバラバラにいかないといけないんですけどやはりワンストップで検索可能にすることによって、えー、利用者の利便性を上げようとこの2つのまあ目的を持ってこのデータベースを開発いたしました。年、えー、年の6月7日に、えー、と公開して、まあ1年 立ちましたで先月の27日に少しだけあのバージョンアップをしましたで、まあ、今後もどんどんバージョンアップを続けていくつもりでおりますで、えー、バリアントの内容ですけども今はいわゆるジェ r ムラインバリエーションのみバリアントのみ で, でいわゆるがんのような体細胞の変異というのはちょっと今は使っていないということです。 でまあ、先ほどちょっと口頭で言いましたこともう少しヒトデータベースとの関連をもう少し絵にしたものはこちらになりますでヒトデータベースというのは NBDC とあと DDBJ でジャパニーズ・ェノム・フェノタイプ・アーカイブという、まあ、こちら DDBJ の方に実際のヒトゲノムのデータはあるんですけども、まあ、NBDC が審査を請け負ってましてこの両方で共同運用してます。 でここに入っているデータというのは、まあ、データ提供者が、えー、いわゆる NGS のデータであるとかですね SNP チップのデータっていうのを、まあ、研究プロジェクトごとにサブミットしていく形になっていますで先ほどの DBSNP のような感じでいうとこれごとにまあ SS 番号が振られているっていうようなイメージですで、えー、当然ですね このデータというのは個人レベルのゲノムデータですので、えっと、個人情報にあたります。ですのでこれをですねデータ利用者が使うには利用申請していただかないといけないっていう仕組みになっています。ですので、えー、です。 で, えー、ですがやはり、えー、と利用申請するの最初ちょっとどんなデータが入ってるかわからないのにわざわざあのいろいろ倫理申請したりとか利用申請したりするのちょっとあの面倒だなと思うときにですねあのこのデータにどんなバリアントが含まれているかっていう統計情報だけでもですねあの特に制限なしに公開されてるとデータ利用者としてはあのそういう概要を把握して、まあ、このデータ面白そうだなっていうことがわかった上で人、まあ、データベース にまあ申請を出すことができるということで、まあ、こちらの人データベースの方のまあ利用を促進できるんじゃないかというモチベーションで始めました。で、まあ、繰り返しですが統合バーの方のデータというのはこういった、えっと 別々の研究プロジェクトから出てきている NGS データと SNP データをそれぞれ集めまして NGS に関してはもう一度リファレンスゲノムにマッピングしてバリアントを抽出する先ほどでいうところの NOMAD とか、ね、EXAC と同じような解析をもう一度この人データベースのゲノムデータに対して頻度を出したものになりますで同じように SNP チップのデータに関しても SNP チップのデータだけを集めてきてまあ一つの頻度データにしたものです でえー、もう一つ の, その統合バーを作った、まあ、あのモチベーションとして、まあ、ワンストップ検索ということで、まあ、こういったバリアントのデータっていうのはさっきも言いましたようにクリーンバーであるとかエグザックであるとか東北だとか京大のデータベースに、まあ、こう分散しているわけです。で研究者の方はそれぞれからダウンロードしてきて同じ場所のバリアントだからっていうことであの頻度を比較するためにえー、っと 文字列をマッチングさせてエクセル表なものを作ったりして、まあ、あのそういう手間をかけてです、ね、あのこれらのデータを解析しないといけないんですけども、えー、統合場を使っていただきますと、えー、このポジションを入れていただくだけ で, です、ねえー、それぞれの、えー、場所から出ているアレル頻度とかです、ね、疾患クリンバーに入っている疾患との、えー、と感受性の情報であるとかっていうのを、えー、バッサリとワンストップで、まあ、閲覧することができるという、えー、特徴があります。 で統合バーで扱ってる、まあそのえー、横串にしてるデータベースですの一覧がこれになります。でえー、と先ほど言いましたように NBDC1 データベースから出してきたエクソームのデータとスニップチップのデータですね。でそれエクソームが100人、今現在125人です、えー。スニップチップの方は18万人分のまあ頻度が入ってます。 でこの18万ですけども利権、えー、と追いかけられたバイオバンクジャパンですね の,、まああの18万人のデータですあのちょっと次に出しますけどそれがメインになっていますであと先ほど紹介しました東北と長浜のゲノム湖放とのデータですねですのでこの2つは健常人の対象にした頻度データになっていますであとエグザック海外のデータとして EXAC の頻度が出ています その他です、ね、クリンバーの情報が入っていて、まあ、バリアントとの疾患の関連性っていうのが分かるようになっています。であと文献情報としては、まあ、NBDC で出しているパブテータというデータベースがあるんですが、まあえー、これがですねこの文献の中に RS 番号なりバリアントの記述があるものをあの機械的に抽出してきているデータベースなんですがこれとリンクさせることによって、えー、特定のバリアントがどういった文献で報告されているかっていうことも統合バーの上であの、えー、ワンストップで取れるようになっています。 でこれがですね j g n g s と j g s n p のそれぞれのデータセットがどのような個人ゲノムの集団からできているかという、まあ、内訳になります由来の情報になりますでこの URL から見ることができますで125人なんですけど今のところあのがんとかですね腫瘍 NGS に関しては、まあ、がんの患者さんのものが多いです た, ただしですねこれはのがん部ではなくて非がん部から取られた、えー、と配列だけを、えー をまあ再解析してえと頻度を出してますので、まあ、あのそういった意味ではえとまあまあほぼ健常をまあコントロールしてまあ使っていただいてもまあ問題ないのかなという気はしています。で SNP の方もえですけどもこちらは先ほど言いましたようにバイオバンクジャパンの18万人のえ集団の頻度が出てますでこれえと疾患が47疾患ぐらいありましてまあそういった疾患にかかっている方と健常の方がまあ混ざっているようなまあ集団になってます。 でこれ何も、えっと、先ほどの URL をクリックしていただきますといきなりあのバリアントの一覧がずらーっと出てきます。で何もこれあの絞り込みも何もしていない状態ですので一番染色体の先頭からずらーっと、えっと、表示されます。 でまあ、こ, のここに表示されているスニップを、まあ、えっとキーワードとかフィルターでまあ絞り込んでいただいて自分 の, あの探したいバリアントを探すというのがまあ統合バーの使い方になります。で、えーまあ他の、えー、と DB と同じようにここにあのエグザンプルが書いてますけども、えーまあバリえー、とゲノム上のポジションを特定するような RS 番号であるとか、えー、遺伝子名とか位 置, 位置情報ですね、えー、をまあ入れることができます。 リファレンス配列としては HG19、GRCH だと37に対応していますちょっと38対応というのは今後の課題になってます であとはクリンバーともリンクしていると先ほど言いましたので、えー、クリンバーに入っている疾患名を入れていただきますと、えー、その疾患に関連のあるバリアントも絞り込んで表示させることができますでこの、えー「曖昧検索」と書いてますけど遺伝子検索と関連疾患名は頭出しですね23文字入れていただきますと候補がこの辺りにリストで出てきますということでま あ, あのキーワードが思い浮かばなくてもある程度あのサポートしてくれる機能がありますで、えー、っと絞り込みをしていただい きますと、まあ、検索でさっきも言いましたようにあの先ほどのエクセルであったように、えー、JGNGSJGSNIP ですねあの人データベースから持ってきたデータセットを表示したい場合にはチェックを入れますと。でまあ表示されなくてもいい場合はチェックを外していただければそのデータセットに入っている SNIP は出てこなくなります。 とということで、まああの、自分が興味のあるデータセットだけ、まあ、チェックを入れていただいて、まあ、表示させるということができます。であ と,、えー、と頻度なんかでも表示絞り込むことができます。ですので、えー、と選んだ、えー、とデータセットの Any、の場合はです、ね、どれか1個でここに、えー、指定する頻度条件を満たせばここに表示されるということになります。で、オールの方にしていただくとチェックしたデータセットで全てここに示した頻度の条件を満たしたものだけが、まあ、表示されるといったアンドアの使い分けをすることもできます。 NGS の場合はですねそのバリアント交流の、まあ、クオリティの情報が一緒に出てるんですけどそれでまあ質の悪いものはまあ表示しないようにするとか表示させるとかいった切り替えをすることができます。であとバリアントタイプとしてですね SNV とか SNP とか一円期変異だけを出したい場合はここを。 ここだけにチェックをつけて、まあ、残りを外すとかですねあとインデルだけ見たい場合はインデルだけチェックをつけるとかいった、えー、そういった絞り込みができます。でこの下はクリニカルシグニフィカンスということで、まあ、この中でクリンバーで、えー、例えばパソジェニックと 病, 病原性があるというふうに分かっている、えー、ものだけに絞り込みたい場合はチェックをここだけに入れると。 ということにして、まあ、パソジェニックなバリアントだきえすそれ以外にもちょっとここ出てないですけどもミスセンス変の場合ですね、えー、それがどういうた、えー、にどういう機能に影響を与えるかっていうそういう有害性を予測するツールっていうので有名なものとしてポリフェンとかシフトっていうのがあるんですけども、えー、その辺りの予測スコアも出るようになってまして、まあ、これらの予測スコアの高いものだけを表示させるとかそういったこともできるようになってます。 でえー、とこちらがですね詳細画面ということで、えー、実は、えー、とこうやって出てきたところのこの統合場 ID というところをクリックしていただくことで、えー、と詳細画面に行きますでちょっとスライドをすいません作り忘れたんですけど実際ここをクリックしていただきますとこのクリックしたバリアントのもう少し詳細な情報がプレビューこちらにここの画面が切り替わってプレビューすることができます。 でえー、と詳細画面の方は先ほどこれは1つのスニップに対するもう少し詳細な情報が表示されますで基本は同じなんですけどもこの辺りのまあポジションの情報とかアレルの情報というのはあの一覧で出てくるものと同じですであとこれちょっとこの例ではないですけど同じ領域にまあオーバーラッピングするバリアントがあると表示されますでここがまあフリーケンシの情報ですけども一覧表示より だ, だいぶあの細かい情報が出るようになってます、えー まあ ア, レルのえー、アレルのカウント数だけはあの先ほどの一覧表でも出てたんですけども、まあ、それももちろんこちらで出てますがそれ以外に、えー、父方母方の組み合わせですねジェノタイプとして、えー、とオルトオルトの組み合わせオルトレフレフレフの組み合わせがどれだけあるかっていうのも表示されてますであとまあそれぞれのフィルターのステータスですね、えー、こ, の場この場合ですと、まあ、どの NGS の手法でも一応、えー、とパスしてるということがわかります EXAC のほうもです、ねえー表えー、一覧画面だとトータルの頻度しか出ないんですけども、えー、ここを詳細を開いていただくとあのポピュレーションごとの、まあ、数字も出るようになってますでさらにもう少し下に行っていただきスクロールしていただきます と,、えー、っとクリニカルシグニフィカンスの情報も出てますでこれ、まあ、プリンバーの情報を出してるんですけども、まあ、クリニカルシグニフィカンスの情報とあと、まあ、これがどういうレビューステータスかということも分かるようになってますであとはあの 過去にです、ね、クリンバー更新されていってどんどんその、えー、と履歴があるわけですけどもその履歴でどういった、えー、と疾患に関して、えー、とアノテーションされてるかっていうそういう履歴の情報も見れるようになってますでまあこちらクリックしていただきますと本家のクリンバーの方に行くことができますでその下に、まあ、ゲノムビューアー、先ほどのバリアントビューアーのようなゲノムビューアーがありまして、えーまあ、バリアントのそれぞれのポジションがありますでこの 当該バリアントの位置が黄色くなってまして、まあ、頻度がですね7段階でまあ表示されてます。ということで近 傍, のバリア近傍にどんなアリル頻度のバリアントがあるかっていうのもまあ分かるようになってます。でさらにその下に行きますと人員、まあの情報であるとかあとトランスクリプトの情報ですね。ですねこの場合4つト、えー、トランスクリプト えー、スプライシングバリアントがあるわけですけれども当然ちょっとスプライシングバリアントごとにその、えー、と読み枠とかですねそういうものが変わってきますので、えー、あるトランスクリプトだとミスセンスバリアントになるんですけど他のトランスクリプトだと、えー、UTR に当たったりとかちょっとそういう意味で言うとこのコンセクエンスの部分は変わってきます。で、えー、とミスセンスバリアントの場合は先ほど言いましたようにシフトとかポリフェンのスコアっていうのが表示されています。 でこの一番下にですね、パブリケーションの情報があってこのバリアントに関して報告がある文献がですね、新しい順に表示されます。でこれがですねこの文献が何件引用されているかという引用数も一緒に表示されます。でこれはあの DBCS で作っている CORIL というデータベースを組み合わせています。 でですのでここをクリックしていただくとこの、えー、と文献が何他のどの文献に引用されているかっていうのが分かるようになっています。であと、えー、この文献についているメッシュタームですねそれのディジーズの部分を表示していますのでこの文献がどういう疾患に関係しているかっていうのもここで分かるようになっています。ということで、えー、と今の説明ですねあのちょっとあの 7月に新しいインターフェースに変わったのでちょっとこの統合テレビ動画の解説があります。 で8分ぐらいの解説があるんですけどもちょっとこちらの方はまだあの新しいインターフェースにはあの対応してないんですけどあの機能としては全然変わってませんので、えっと、こちらのテレビでも十分あの後から見ていただいても使い方の復習ができるかと思います。であと一括ダウンロードもできるということであとこのメニューのところに「ダウンロード」っていうタブがあります。でここにですね、えっと、クロモソームごとにえっと頻度の情報とか先ほど見ていただいた情報がほぼ全てて、えー タブ区切り形式で落とせるようになってますので、あのまとめて解析をしたい方はここから落としていただいて使うこともできます。ということで、えー、っと統合バーのハンズオンに入りたいと思います。えー、この三つの問題を解いていただければと思います。RS 六七一を検索し、まあ頻度の差を確認してくださいというのは一問目です。 あと 3.5KJPA の東北メディカルの DB と HGVD 京大の長浜の DB でともに頻度が 5% 以上ある SNP の総数っていうのを絞り込みを使って件数を調べてみてみくださいで最後ですがアドバンストのところは竹内小崎シンドロームというこれ疾患の名称なんですけどもこれの頻度が公共 DB に入っているかどうかというのを確認してみてください。 でもし報告されてない場合というのはなぜ頻度が報告されてないのかってその理由をまあ考えていただければと思いいます。お答え合わせしたいと思います。えー RS671 を検索しデータセットごとの頻度の差を確認してくださいということですが、まあ、キーワードのところに RS671 をクリックしていただきます検索してボタンを押していただきますとこの RS6711 行だけがヒットしてきますで先ほどちょっと言いましたけどここをクリックしていただくと簡単なプレビューが出ますのであの詳細画面に行かなくても、まあ、プレビューで結構あの分かる情報も頻度なんかは出せるようになってます でえーまあ、ここで見ていただいてもあの、えー、データセットごとの頻度の違いがあるっていうのはわかるんですが、えー、EXAC の場合は、えー、マイナス 10, の10のマイナス2乗くらいのオーダーですけど、えー、残りは日本人の集団ですけど、まあえー、1桁ぐらい10倍ぐらい頻度が多いっていうのがわかります。 まあ、もうちょっと詳しく見るには、えー、とここをクリックしていただくか、えー、とここをクリックしていただくとこの下の詳細の画面が出てきまして先ほど言いましたフリーケンシーのところを見ていただきますともうちょっと分かりやすくなってまして、えー、エグザクの場合と 0.02 ぐらいですけども日本人の集団だと 0.2 ぐらいですねですのでやはり、えー、日本人の方が10倍こういった、えー、とバリアントこのバリアントを多く持っているということが分かりますでこれが形質がどんな形質かっていう と,、えー、と最初のように。 説明しましたあの、えー、お酒の強さですねあの、えー、アルコールにどれだけ強いかどうかっていうそういった、えー、と性質と関係があるということがわかりますなのでやはりあの遺伝的にもとか日本東アジア集団っていうのはに、えー、と遺伝的にも、えー、こういったお酒は西洋人ほどは強くないというようなことがまあこの辺からわかるというわけです。 で次ですけど、えー、と2つのデータセットの間で共に 5% 以上の頻度がある SNP のソースを確認してくださいということです。でえっ、ー、と先ほど言いましたように、えー、と2つのデータベースだけを比較したいので残りのデータセットのチェックを外してこの2つのデータセットだけチェックを入れていただきます。でその上でさらに、えーと 頻度での条件を付け加えますので 5% 以上ということですので 0.05 から1ままでの範囲を指定しますでこの2つのアンドを取りたいのでデフォルトは ANY になっている「OR」になっているんですけどアンドにしていただくということでこの条件でフィルターをかけていただきますと件数が出てきてこの場合ですと 58,176 という数字になります。 で最後ですけど竹野内小崎シンドロームでえっと調べてみますとそれに対する頻度が公共 DB で報告されているかどうかですがこれもあの疾患名でえっと検索していただくと、えー、報告がないということがわかりますでこれはですね、まあまあ、先ほども言いましたように報告がないっていうのはあのレアなディジーズです。あの難病指定されているディジーズですであのこれ A メドで研究されてまして、まああのえー、CDC42 っていう遺伝子の異常だっていうのは分かってます。 これあの A メドのページなんですけども、えー、正確な頻度は不明ですと少なくとも国内に複数の患者さんがいることがか、えー、確認されており海外にも患者さんがいるということで、まあ、あまりあの1人や2人あの何人かいらっしゃるということは分かってるんですけどもそのいわゆる糖尿病とかのようにありふれた疾患ではないっていうことです。ので、あの 何回も繰りり返しになりますけどあの、これらの頻度データベースっていうのは基本的にはあの、えー、普通の住民コフォートであるとか希少疾患の人が入っているってことは考えにくいのでやはりそういったものでは頻度は報告されてないっていうのが、まあ、よくわかる例かと思います。 であの最後に、えー、と統合バーの、えー、と将来的な機能強化ということですけども、えー、とまだ取り込めてないデータベースがいっぱいありましてノマドが入ってなかったり G バスカタログが入ってないのでこれを取り込みたいと思ってますでクリーンバーの定期更新を、まあえー、1か月ごとにクリーンバー更新されていくんですけどもあのこれも一、えー、月に1回を目標にはしたいと思うんですけどもひ 月, 月1回2ヶ月に1回くらいの頻度で、まあ、更新していきたいと思ってます。 で、あとですね、expression quantitative trait loci っていう eqtl という手法があります。まあ、これはあのバリアントと発言の関係をダイレクトにま調べる方法なんですけど、有名なものとして Broad の GTEx っていうデータベースがあります。で、このデータもえっと一緒にあの統合版に取り込むことでですね、バリアントによって発言がどう変わるかっていうのがもうちょっとわかりやすく理解できるようになるんじゃないかというふうに考えています。 で国内の DB に関してはジェンガー、GENGA、バイオバンクジャパン理研が作っているジェンガーという、えー、とこれあの先ほど GBUS カタログというゲノムアソシエーションスタディのデータの DB があったと思うんですがそれのまあ国内版のようなものですでこいつらをこれを、えー、と取り込むであと MGEND というのはこれ AMED と京都大学が作っているデータベースですがこれはあの、えー、日本人版のクリンバートで日本人の集団を対象にして、まあえー、疾患、えー、遺伝子疾患、えー バリエント、えー、疾患遺伝子を探索してるんですが、その結果がまあ収められて、えー、まああのバリアントに対してクリニカルシグニフィカンスがまあ付与されている日本人の集団をベースに付与されているものですので、まあ日本人のデータをあの疾患を研究するには非常に大事なデータベースだと思います。まあ今これ2万くらいえっ、ー、とシグニファンス入ってると思うんですけど、それとも連携していきたいと思っています。で、あと、えー、実は日本人のあの ホールゲノムとかホールエクソームのデータですね先ほどあの JGA NGS というデータセットを統合バーから公開していると言いましたがその数字はエクソームで125人しかいませんでした それを今ですね東北メディカルとかバイオバンクジャパンと協力して 8,000 人分に増やそうというふうにしてますのでこの頻度データが分かりましたら解析できましたらこれ大体早くて今年の終わりぐらいですね12月くらいを目標にしてるんですが少し遅れてしまうかもしれないですがこのデータが分かればあのノマド波とは言わないですけども1万人に近い規模のサンプル数での頻度を提供できるようになると。 思いますでこれにはです、ね、あの連鎖不平衡情報ですね LD の情報もまあ込みで、えー、出したいというふうに思ってますであと検索、えー、機能としては HGVS 表記ので検索できるようにするとか GRC38 に対応するとかいったことがまあ今後の予定になってますここまでで統合データベースですで最後にえー、っと 統合バーの元になってますその NBDC 人データベースですね、要するに、えー、個人ゲノムのデータレポジトリです、ね、の、まあ、紹介をさせていただきます。でまああの NBDC ヒトデータベースということで2013年から始めているデータベースですで、まあ、研究者が算出した、まあ、個人ゲノムのデータこれ NGS のデータでも結構ですし、えー、ゲノム以外のデータですね実際後で出てきますけども、えー、と脳のペット画像とかですね MRI の画像とか、えー、そういったものをあの。 入れてていいいただいても構いませんあの人に関するあの制限公開が必要なそういうプライバシーに考慮して制限公開が必要なデータを、まあえー、共有するための、まあ、データベースだと思ってください。 とということで、まあ、ちょっと、えっと、繰り返しになりますけどなぜこういうデータベースが必要になるかっていうことですけど、まあ、研究データ再利用っていうのをしていかないといけないいわゆるオープンサイエンスっていうのが、まあ、世界的潮流になってますということです。でこれはあのプライバシーを保護しないといけない人のデータに関しても同じでして、えー、例えば14年に米国の NIH ではゲノミックスデータシェアリングポリシー、まあ、GDS と呼んでますけどもこういったポリシーの中で NIH からですねファンドを受けたゲノム研究っていうのは必ずデータデポジトリに登録しないといけないっていうことを要求しましたで国内でも2018年の3月に AMED がですねデータマネジメントプランを提出するようにということでそのファンディングしている研究プロジェクトに義務化しましてそれによって AMED でもらっ出てきたデータは基本的には、NG、NBDC 人データベースで公開してくださいということが求められるようになりました。 であとまあデータを統合するっていうのはどういうことかっていうので「あのフェアっていう言葉がありまして共有する場合に大事な4つのポイントがあってこの findable,「ファインダブルアクセシブルインタオペラブル e ユーザブルとこの頭頭文字を取って「フェアと呼んでるんですけど、まあ、こういった条件を満たせることがまあえと公開している再利用できるようにしているという意味だというふうに今では言われております。 で人データベースに関してですねそういった人データの共有を国際的な共有を図るためにですねコンソーシアムが数年前に出来上がっています。でこの中ではですねデータフォーマットを統一するとかですねあと研究者認証の枠組みを作るとか人データですので例えば同意を取るためのそういう同意書の標準化をするとかですねそういうことを国際的に統一しようという試みがあります。とということで、えー 我々も NBDC もそうですし A メドとかです、ね、日本の先ほどの東北メディカルメガバンクもそうですけどもこういったアライアンスに参加して国際的に人データが共有できるようにしようというふうな取り組みにも参加しております。 でまあ、あの人データベースの必要性ということで先ほどは、まあ、あの共有しないといけないということを、まあ、述べたんですけども、えー、人データとそれ以外のデータの違い大きな違いというのはですねそこがまあちょっと大変なところなんですけども、まあ、そのためにですねデータ公開と利用について適切な審査をするということで、えー、人データに関しては制限公開、えー、英語で言うとコントロールドアクセスデータベースとして、まあ、運用しております。 でえー、制限公開データベースというのは、まあ、当然、えー、アメリカとか欧州にありましてそちらの方が先にできています、えー、アメリカは DBGAP、えー、ヨーロッパは EGA ですねで我々が、えー、日本が、えー、一番ちょっと遅くてヒ、えー、データベースと遺伝権が運営してます、えー、JGA とこの3つが今、えー、公的な世界中の公的な制限公開データベースとなっていますで、えー まあ、これがど ん, などんな種類のデータが入るかということなんですけども、えー、各プロジェクト実施機関で、えーまあ、匿名化していただいて、えー、NBDC の方にサブミットしていただくんですけども、えー、その中には2種類ありましてさっき言いましたように 個人のゲノムをそのまま読んだものですねっていう個人が直接特定できてしまうものはコントロールドアクセスデータになってますでこれは利利利用用用者者を限定しししててててままここうういっった利用者だけににもらうことになってますそれ以外に、まあ、先ほどの統合バーの頻度データなんかも大雑把にはこちらに入るんですけどもいわゆる頻度とか統計量とか個人特定しにくいものに関しては特に制限を設けずオープンデータとしてウェブサイトからダウンロードできるようになってます。 ということで、まあ、ちょっと今からはですね、あのよく、えー、とアクセスの多いデータ例について、まあ、紹介したいと思います。でこちら、バイオバンクジャパンですね、先ほどからも出てきてますように、えー、統合バーの、えー、頻度、JGA SNP の、えー まあ、実際の元データの大半にもなってますけどそのバイオバンクジャパンのデータですでこういった疾患の方ですね47疾患の一部ですけどこういった疾患の方が含まれてますで18万人分含まれてましてプラットフォームとしてはジンチップでタイピングされたものです。 プラスですね先ほどこれがもともとのデータ18万のほとんどなんですけども昨年の8月にですねホールゲノムの1020人 1,026 人分のデータもここに追加されましたのでこちらもですね先ほど言いました 8,000 人の頻度データを今年の年末に出すと言ってましたけどその中の一部として使われることになってます。 ですが、えーと、1026人のデータを直接欲しいという場合はこちらの、えー、HIM0014 というデータをくださいというふうにあの NBC の方に申請を出していただければ審査を得てこの1026人分のデータをあの今でも使うことはできます。 これはまたちょっと別の例なんですがゲノムじゃない例としてですねこれはの J アドニーという、えっと、アルツハイマー病の画像マーカーを探索する、えー、そういうあの国家プロジェクトがあったんですけども、えー、それのもうその終わったんですけどもその、えー、データがあの NBDC 人データベースからあの利用可能になってます。で530 7人分の、まあえー、健常の方あとアルツハイマーの方でその中間ですね軽度認知症 MCI と呼ばれる方の236名の、えー、心理検査の認知症検査の、えー、データであるとかあと、まあ、血液検査のデータであるとか MRI とかペットのデータですねこの生データを、えーまあ、が公開されてますのでこちらも、まあ、あの申請をしていただいてあの認められれば。あの 使うことができますあのちなみに人データベースの中でこのデータが一番よく使われているデータになっています。で次にあの人データベースの利用手順ですけども、えー、まあ先ほどの例にあったようにある SNP があったらその違う集団でのです、ねえっと、頻度情報あーデータが欲しいと。 レプリケーションデータが欲しいとなった時に利用者の方が人データ審査委員会に申請をしていただきますその際にこの人データ共有ガイドラインとセキュリティガイドラインですねこのデータ個人情報にあたりますのできちっとセキュリティ対応がされているかっていうのをこちらで審査させていただく必要があるのでこのガイドラインに沿った環境が作られているかっていうのを申請をしていただくことによってこちらでチェックします。 で審査委員会がまあ申請を見て承認しますと利用者はデータにアクセスすることができて、まあ、自分のところにダウンロードして自由に使うことができます。でオブリゲーションとしては年1回と終了時に利用報告を出していただく必要があります。 次がまあ提供の手順ですね。でデータを提供するタイミングってどんなタイミングっていうのはあるんですけど一番あるのはですね、えー、ジャーナル等に投稿したい場合にですねあの先ほどのオープンアクセスオ ー, プンオープンサイエンスっていうまあ国際的な流れがある中でですねあのデータを共有してくださいっていうのをジャーナルの方から要請されることが多いです。具体的ににはデーータベースに、えー 登録してて、ね、アクセッション番号いいうのをもらってください公的 DB からアクセッション番号をもらってそれを必ず論文に書いてくださいということを要請されます。まあ、それが、えー、とモチベーションになってますが、まあ、これも同じようにです、ねえー、と申請をしていただきます。で申請の時に、まあ、ここに書いてあるようなです、ね、いつ公開するかとかです、ねえー、制限事項を、まあどえー、とデータを、まあ 提供者との間でですね、あのまあ合意したことに関してはですね、制限事項としてま盛り込むことができるようになっています。あとまあ機関の長によるデータの公開が許可されているかとかですね、一番大事なのはそのデータ提供者からちゃんと同意が取れているかというその同意書の確認なんかをさせていただきます。でそれをやった上で承認が出ますと、まあ、提供者の方から遺伝権の方にデータアッ プ, アップロードしていただくと。 そうするとアクセッション番号が発行されてそれを論文に書くことができて、まあ、あの論文がアクセプトされるという仕組みになっています。ということで人、えー、DB に関して簡単にご説明いたしました。でえー、と以上で私の発表を終わらせていただきます。どううもごご清聴ありがとうございました。